動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。さて、長瀞日帰り旅行編第2話をお送りしようかなというところなんですけれども、実を言うと長瀞へ早く行きたいがために朝食を抜いてしまって何も食べてないん で, です。なので長瀞で何か美味しいものを食べてみようかなと思いますので最後まで見てください。では今回の旅も始めていきましょう。 早速見えてきましたよこちらも発酵見春屋さんありますねこの界隈だけでもたくさんのお店が並んでるのでどこに入ったらいいのか悩みますね早速見つけちゃいました七分の地ビール長トロとカレー これ美味しそうだなあと喉も乾いたからビールも欲しいないただいちゃいましょうかあっそっちですかあっ同じですか分かりましたこれが100倍これ50倍。 この自動販売機で購入するみたいですこれがミスオカツガレードチケットですこれを出してオーダーしてみたいと思いますお願いしま す, します実は朝から何も食べておりませんでした早く長トロに行かないと昨日も見た感じでは15時には LINE くらい終了してたって聞いたのでこれは急がねばなということで今朝5時起きしまして電車乗りましてそのまま飛んできました何を飛んできました 熱々のガレドク来ました。じゃこれを秩父の地ビールと一緒にいただきたいと思います。ビール。出まーす。よおいい音。いただきます。あー。五度六にしびる。確かに。トップが五十入ってるからちょっと癖があるけど、その癖がたまらなくいい。これ進みますわ。 ももちもちろ替えの生地がもちもちで中のソーセージは確かに味噌の味がする<音楽>あっという間に食べ終わりましたビールをラッパ飲みとかいいっすね さて、どうしましょうか、ね。なんかご飯物欲しいですよね。カメラ入っても大丈夫っていうところあるかな。お蕎麦屋さんなんですけど、ソフトクリーム美味しそうなんです。入っちゃいまーす。長瀞駅から線路渡ってすぐのお蕎麦屋さん、今メニュー決めてるところなんですけど、メニュー表かな感じになってますね。 もう癒しトロロそばってて気になりまませんか食べてみましょうそして野菜のかき揚げこれとかのものと違うらしくて詳しくは分からないけど長ネギを使ってるということみたいなので楽しみですでこれでオーダーが決まりました手の外 こ, こんな感じになっててオープンテラスというか6つテーブルがありますももちろん店内にもテーブル席がありますなぜ外を選んだかというとやっぱりね著作権怖いんですよだからテラス席を選びました 野菜のかき揚げが来ました。このお塩でいただくのがいいそうです。今、お蕎麦の方待ってるんですけど、その蕎麦つゆで食べても美味しいんだそうです。お蕎麦の方も来ました。ちゃんととろろついてますし、ここにめんつゆついてます。開けるとこんな感じでおつゆが入ってます。では、いただいていきます。 ちょっとわさび入れすぎたから。これどうやって入れればいいんだろ う, う。こういうところでセンスが試される。<笑>ね。間違ってたらごめんなさい。そば食べます。普段見るお蕎麦より一目です。これが秩父のそばなのかな。 なるほど、普段食べてるそばよりも何倍もコシが強い噛み応えのあるお蕎麦ですここにいると電車が走り去る音が聞こえて本当に雰囲気素晴らし い, ういどうもすいませんそば湯が来ました後でいただきたいと思います今度はこちらの野菜のかき揚げいただいてみようかなと思います 今、がはっきりかい見てい長の動きりま長のいんちょんと塩をつけていやで甘いこれ最高にうまいですよ。 あだかじゃなく心も幸せになる蕎麦だうまい蕎麦が飲めるほど美味しい美味しいものを食べた後には甘いものも欲しくなったのでソフトクリームをいただきましたチョコレートとバニラのミックスです水木しげるロードブリ 甘いうん、やっぱりこのバニラとチョコの絶妙な混ざり具合当にいいいというわけでこちらの村田さんで美味しいおそばと野菜のかき揚げとアイスクリームをいただきました本当に美味しかったです そろそろ長瀞グルメ編もクライマックスということで趣向を変えたものを探してみたいなと思います。いや、本当に今日は素晴らしいお天気。 このお店、YouTube もされているお笑い芸人のひろしさんにいらっしゃったこともあるみたいです。でこれがメニュー表なんですが、この味噌カツ重いただきたいと思います。たまオーダーした味噌カツ重、こちらです。お漬物とお水物と味噌カツ重です。いただきたいと思います。 う, 柔らかいいはい、うん。 でしたというわけで味の老舗若松さんでメソカスいただきました今回の長瀞のグルメいかがだったでしょうかコメント高評価チャンネル登録お願いします最後まで見ていただいてありがとうございました長瀞お被害率はいよいよ最終回です